僕本当にお恥ずかしながらこう、えー、沖縄の基地問題とかあの社会問題みたいなこととか政治とかに興味を持ったのがもうさになってからみたいな人間で学生時代とて本当に何も興味を持ってこなかった人間でで慰霊 の, の日ももちろん知らなくてであそんな日があるんだって言って逆に 沖縄県民の人にあやっぱ内地の人知らないんだねってて思わせたた側でした、ね、でしね結構そのおばあとかからお話を聞く機会っていうのはあったんですけどまあ皆さんも本当にこうおっしゃることまで同じワードを使ってらっしゃったのが印象的なんですけどあの戦後はもう目から血が出るぐらい働いたよって言ってたんですよで目から血が出るってどんな表現やねんって思う。 でまあ、それぐらい本当にあのものすごい苛烈な働き方をされてたんだなでそういう方がいて戦後本当に焼け野原になった沖縄が復興してきたんだなっていうのはあのすごくこう感謝の気持ちとともにリスペクトとともにあの今の沖縄をこの人たちはどう見るんかなとかなんか思ったりしましたね。 い、ま、い、あ、うが沖縄のここととをを語るるななみたいなことを言う人はやっぱりいるん で, すよでもこれに関してはあの僕は基地問題を沖縄のものだけにしないでおこうっていう意見の方がすごく共感できるのでじゃあ沖縄の人が沖縄の問題を言うのと沖縄が地元ではない人が本土に向かって沖縄のことを言うのでは受け止め方が多分変わってくるし。 アプローチのこう一個の方法として、また違うものになってくると思うから、僕は県外出身という立場から沖縄のことを言うっていうことは、あの、逆にすごく必要なことだと思う。こう、誰かを下げて誰かを上げたりとか、えなんか、一定のくくりの人を見下ろすような高低差をつける笑いとかって、やっぱ楽なんですよ。例えば、お前ブス。 でととかかデブとか言うだけで、そこいじるだけでちょっと簡単に笑い取れちゃうみたいなところがあると思うんですけど、結局、これがないと、笑いなんて整理しなくなるじゃんって言ってる人は、楽したいだけやと思いますね。だから、あの、本当に面白いものっていうことを、は、そういうのにはない。し、今まで好き勝手やって、それで笑い取ってて、 影でうってなってる人たちがいっぱいいたんだよ。でうっと鳴らせ続けるんかいそれは違うでしょ向き合わんといけないよね、お笑い会がっていう、まあ段階に来てるのかなと思いましたね。あのー、糸満の平和記念公園に行ったら、あのー、一日に亡くなった方の名前がバーって書かれてるんですよ。で、沖縄に観光する方は、 まあ、あそこら辺の海もとっても綺麗なんで、こんな海見に行くついでだったら1時間も2時間も別にかかんないと思うので、ぜひ寄ってもらいたいんです。えー、20万人って数字で聞くと、まあ、多いなあと思うけど、なんか、多分、左脳でしか認識してなくて、右脳とか感覚的な部分で皮膚感に落とし込めてないと思うんですけど、一人一人名前が書かれてて、それがもう何十万人、うわー って書かれてるのを見たら、この名前一つ一つに人生があって、喜びとか悲しみとかがあって、それが急に奪われた。これがこのおびただしい数あんねんやって、なんか急に皮膚管に落とし込まれる感覚があるんですよね。だから、あのー、まあ、異例の日知らない、そもそも知らないっていう人もいると思うんですけど、まあ、6月23日はそういう日があって、セアロガイが進めてたから、